なんか僕の友達が面白いこと言ってたんですけど「あの鬼滅の刃もうすぐ終わんじゃね?」あの言ったら「いや終わんないよ。いやだって海外の鬼倒しに行くから」。 こんちゃんのうちです、えー、今日なんですけども「えー、鬼滅の刃」193話、えー、そして194話以降の、えー、ちょっと考察をしていこうかなというふうに思いますはいま あ, あの具体的にはですね炭治郎 VS 鬼物寺無惨についてお話ししていこうと思います、はい、まず193話のネタバレ含まれますんで、えー、まだ見てないという方は見てから全集中で見てくださいよろしくお願いしますでは行きましょう前回までのあらすじ鬼物寺無惨の 大打撃により炭治郎はしばらくの間眠っていた死んだと思われた炭治郎だが薬により復活そして変貌してしまった顔そして火の呼吸13の型を繰り出すことができるのか さあ193話で何がありましたかと言いますとですねま あ, あらすじ語っていくとですねまあ鬼仏寺無惨は炭治郎のことをまあ確かに強いと言ってるんですけどだけどより一には及ばないとより一には及ばないだから俺には勝てないと言ってるんですけどその中鬼仏寺無惨の身に起こる異変に気づき始めますあれおかしいとどめがさせないなぜだと炭治郎はあんなにもう疲れてちょっと遅くなってるのになんで俺はとどめをさせないんだ鬼である俺が なぜとどめをさせないと言ってる時なんとあることに気づきますなんと鬼物人無惨年を取っているんですおおと 新たな展開ですね鬼仏寺無参はじゃあなぜ年を取ってるのか思い返してみよう玉代さんは鬼仏寺無参に薬を打ったんですその薬っていうのに実は1分で50年間老いさせることができる老化の薬というのを併用していたんですで、衝撃の事実ですね鬼仏寺無参年取ってたんですけどその驚きの年齢っていうのが現時点で9000年も老いているつまり鬼仏寺無参はもう1万歳ぐらいの さすがの鬼でも1万年間生きた鬼はこれまでにいないじゃないですかだからさすがの鬼でも年を取ってるっていうで動きが少しずつ鈍っていってるってことなんですよおっ新たな展開現れるいやさすが珠代さんはあのように言ってまでもやはり強いとタマヨタ珠代さんの力が出てきましたということで珠代さんさすがさすがっすで炭治郎なんですけど ついに12個の方が全てつながったんですよしかしまだ13の方は繰り出せないとまだまだこれをもっと早くもっと正確に12の方をつなげなければならないという新たな展開でございますはいということで193話はこんな感じなんですけど、まあ、次回194話皆さん忘れていませんか実は結構前ですかね186話ぐらいですかねネスコが こちらへ向かっててきるんですネズコが来てるんですネスコが ね, のスコがねこの後どうなるかっていう展開が194話以降で出てくると思うんですけどどうなると思うんですかね僕は「鬼滅の刃」はハッピーエンドで終わるかバッドエンドで終わるかって予想をちょっと立てた時にですねあのもうすでにですねいろんな人が結構死んじゃってる残酷な漫画なんですよ。で まあ、最後の終わり方っていうのもハッピーエンドだけど少し残酷っていう、まあ、ちょっと予想なんですよねだからちょっとネスコが死んでしまうかもしれないとそういう予想もしてもありかなと思うんですよ、まあ、死なないって可能性もあるんですけど、まあ、その方が高いんですけど死んでしまうかもっていう可能性も捨てがたいということで194話からはめちゃめちゃめちゃめちゃもう心構えをして見ていかないとダメだと思います でですねなんか僕の友達が面白いこと言ってたんですけど「あの鬼滅の刃もうすぐ終わんじゃね?」あの言ったら「いや終わんないよ」いや「だって海外の鬼倒しに行くから」<笑>「いやその展開もあるか」みたいな確かに海外の鬼倒しに行くその展開もあるかって思ったんですけどその意見はマジで一理あるかもしれないあの鬼滅の刃」の鬼滅事無惨が今一番強いってなってますけどワンチャンまだ隠れてる兵器いいんじゃないかみたいな。 鬼鬼より強い鬼いる説これもワンチャンあるんですよね<笑>。ないか<笑>そんなないかそれとですね僕が予想できるのはあの世代がまた継がれていくこのまま夜明けまでに鬼物児無惨に逃げられるんですよまたそして今度炭治郎たちの子供が撃つとここで終わってほしくないっていうのもあるんですけどあの僕の勝手なあれなんですよ「鬼滅の刃ここで終わってほしくないと」 ワ ン, チャンそれもあるんですよ本当に。頼チさんですら、器物事務山を逃がしてしまった。炭治郎たちも逃がしてしまう可能性はあるんですよ。だから逃げられてしまって、炭治郎たち の, この子供が、あの、世代として倒す、みたいなのも、ワンチャンあると思うんですよ。炭治郎が柱になってね、みたいな。炭治郎とか善一とか柱になる。そういうのもあると思うんですよ。まあと、あると思ったのは、まあ多分、これが多分、一番可能性あるんじゃないかな、みたいな感じなんですけど、あの、炭治郎、 の13の方が決まるんですよで13の方ってまだ好評になってないじゃないですかそれが多分めちゃくちゃ強いと思うんですよあの多分ですけどあの切ったらもう再生できないみたいな感じの技だと思うんですよそれと今の老朽化がこう進んでってちょうどいい具合にもう器物耳が逃げられなくなるとそこで首を切っ て, てでって太陽に当てて死ぬみたいな で, でもネズコがねそうどうなるかなんだよねネズコが、ね、それかやっぱネズコが吸収されちゃって人間になるであ新たな展開思いついた新たな展開思いついたあっネズコが鬼物児無残に吸収されるんですよネズコが鬼物児無残に吸収されるんですよで人間になるんですよネズコがでその人間になったと同時に鬼物児無残は吸収したなんか勢いみたいな感じで この強さによって死んじゃうみたいなつまり吸収したことによって器物自ブザが死ぬってその展開もあるなその展開もあると思いますはいということで194話以降 の, あの戦いはほんと見ものですねはいはいということでえ今回は僕の、まあ、いろんなえ考察的な感じのえ展開的なのをちょっと予想してみましたで皆さんはねあのどういう予想をするんですかね 僕は、まあ、なんかいろんな予想があるんですけどあの一番おもろかったのはやっぱ海外の方に倒しにくいですかねはい機会があればですね名言集とか赤座の過去とか煉獄さんの過去の動画も作ってみようかなっていうふうに思いますんでよろしければチャンネル登録高評価コメントぜひぜひお願いいたしますまた次回の動画でお会いしましょうバイッ